アストリーの坂下です。えっと美容室サロンを経営してます。はっきり言って集客はどうしたらいいんだろうかっていうお客さんが来ないと何も始まらないのが障害なので、そこがあのうんともう模索状態であの。 えっと、お店に勤めてた時はその集客はそこのお店自身がやるじゃないですかだから集客をや実はやったことがないっていうことに気がつきましたお店をやってなのでめちゃめちゃ焦りました<笑>お店を開けなした人が来るっていうぐらいの発想しかなかったので<笑>どうしようみたいな<笑>どうやったらお客さん来るんだろう<笑> えっと、売り上げに対しての、えっと、経費とかがやっぱりあの分からない部分もあったので、えっと、そこに対する売り上げを安定させるっていうところがとても最初のオープンの時は先が見えない<笑>っていう状態でしただからなんかこう 船, 船に乗ってるけど常にどっかがあの。 ひびが割れて、漏れ出したみたいな。ここを止めろみたいな、そしたらまたあっちがこう、また壊れたぞみたいな状態で、すごいあの必死になって、船をこいでた感じですね。で、そこで、その、あ、じゃ、ちょっと。自分も。もう、もさ、手探り状態だったんで。何か。何かの。ご縁があるかもしれないと思って、行ったのがきく。 自分がまあ手探り状態の時に<笑>あのそうですねやっぱりあの知らなさすぎたんですべてにおいてそれをちゃんと教えてくれる人っていうのは思いま だけどやっぱりその時はあの差がありすぎて自分の知ってることと上田さんの知ってることがあのちょっとついていけれてなかったなっていうのは正直ありますなんかい一生懸命説明してくれるんですけどポカーンみたいな<笑><笑>なんかその自分は例えばその。 集集客だだけに集中できる立場だったりとかそういういお店やってもオーナーさんとかねそういう立場にいたらあのそこも自分が勉強してなんとか分 か, る分かれたと思うんですけどあの現場でやっぱりあの動かんといけなかったんで頭ではなんか聞いてても現場でもう「はあ」って「ではんだったっけ?」みたいな<笑>状態だったなっていうのは。 からどう言ったら い, いんでしょう、不安とかそんなんじゃなくって必死すぎた。<笑>現場が大変大変すぎたっていう経営者ですごい現場に出てる経営者っているんじゃないですかそういう人ってこういう感じだと思いますよあの現場の大変さプラスそこからまたさらに考えといけないんですけど追いつかない。<笑> あのチラシも本当にすごく自分にはない知識だったり発想っていうところで提案していただいたりあとまあその大雪っていうところに見舞われてそれでも、あのー、なんとかなるっていう<笑>だからすごいそういう、あのー、想定外のことがいっぱい最初から起きたんでその上田さんに対するなんかこう。 乗り越えてきた感はすごいあったかなっていう感じがします。どうなる明日みたいな感じだったんで、そういう意味では。あの、傷、傷だというか、そういう感じ、あの家族みたいな。そういう感覚はあります。やっぱり、あの、コンセプトで、まあ、一緒にっていうかね、その寄り添ってくれるっていうところが、やっぱり一番していただいたなっていう。ところあります。 まあ、そこに対して私があの甘えてしまったりとかっ<笑>自立させないといけませんねやっぱりねある程度はね結局依存していくタイプの人なのか自立していく方なのかでこの時代がねやっぱり楽しく過ごせるのと苦しくなるのとの違いんじゃないかなと。